とい う, ことでうん今日もやっていきましょ う, もう久しぶりいや久しぶりじゃないよ普通の人が考えたらやりすぎ<笑>プレイ時間ね見たらね今5時間だった引<笑>くでしょ、うん、今とりあえず手持ちこんな感じうん、うん、まあ牧野でピカチュウが15レベルになってるね、うん、でサブだから16レベルぐらいのやつらになっててそ平均するとねそうそうそうまだ勝てないねかすみにはで上行くと ライバルと戦うことになれるらしい、うんうんうんうん。ライバルと戦おう。もう。負けること覚悟で。うん、前回は、フルボッコされてるから。マジ瞬殺だったからな。こんなとこ、うろちょろしてたんかあ。俺か、カンターって名前なんだ、確か。忘れてたわ、もう<笑>。5時間経ったせいで。トミーじゃなかったっけあれあ、俺だよ。だからお前がトミーだよ。 1本取れたらいい方だもんねお違う違う同じ順番だ同 じ, 同, じ同じ順番だねこれね1から25出してください答えは22です<笑>これはあるこの勝負は絶対いけるわはいそんなもんかもっと受けろよもうもう行こう行こういこうもう一回出したいねうん持ちたあ大丈夫大丈夫まきさせる い, い,、ね、いや技覚えてる技悪くないダメージ受けすぎじゃない 答えは三です。よーし、行けんぞ、行けんぞ、行けんぞ。外れてんじゃん、まだ外れてんの、ね。絵師入りみたいなもんだ。だかわ、七十五です。一番意味ない。あ、マジで調子いいぞ。マジで調子いい、いける。結果は五十九です。やばいなよし。次出したら勝てる。 乱数ジェネレーター結果はですよよしよし、しもうう一回こジェネレータータやったよ<笑>よしよし<笑>けっあーー意味わわかんねやられたやるだろうなそれやられるだろうな。 結果は三十四です。お。効果発言だ。勝つぞ、勝つぞ、これ。よし。画面の時に、戦えるやつがいない。もう本当はな、ピカチュウで行きたかったかも。ピカチュウ。九十九です。あ、こいつ弱いぞ、あ、いいじゃん。こいつ弱い、めっちゃ弱い。ざこざこ。もういいじゃん。<笑>こいつ弱いぞ、<笑>なあ、頼むぞ。 お前にかけてんだ俺らマキノはほら引きがさ悪くなんないそうそうそうでコラッタだから最悪サブでも倒せんだようんそうだねあと1ピがね、うん、こいつをね頼むぞマキノその答えは19ですひっかくないや悪くない悪くな い, い, いや殻にこもられてくるとな話違ってくんだよなあっ91ですいやいいねこれ一番強い技マジ考えられないなやべ60です 重いんかな軽いわよしカラテチョップ結果はあす。あカ空テチョップそんな聞いたいんじゃないまあでもいやでもいい い, もいい勝負してるあやばいやばいだから軽いんだってだからやばい死んだどうしようかそれ勝つ可能性全然あるぞまだ行こう 結果は八十九ですよしよしよし先行絶対取れるいいじゃんいいじゃんカ<笑>おぉ<っ>ト<笑>すげえいいじゃんうん、大丈夫勝ってる、素早さ多分勝ってるから答えは九十二です絶対勝っ た, った よ, しよしよし。ートえカえ<笑>嘘でしょトえ、な<笑>んでもいいわけだからはい は15ですおっ、はい、勝ちました。サブサブ、ブじじゃゃないいいいいいいいいいわササギあ、ちょっっ名前ううん、いいじゃん勝った勝った、うんたたたたよよよよよよよよ、よしよしよしよしよしよしオッケー、これをやりたかったよしいこう結果は72です一番強だだろ お, ーいおいも なんか人来たぞもうめんどくさいからっていう理由だけで行く<笑><笑>もうめんどいからかすみ船行きますかすみ来いやー頼むかすみマジで許さない人でも人でもやめちまえ答えは49ですやばい ですよしいいよいいよそれいいの出てるいいの出て る, い, い, てるいや強そうなのに全然効かないじゃんあ一瞬だよか今は早かったな絶対その答えは96です絶望じゃねえか 答えは43で す, よーしすげえ すげえいけいけいけこれはいいあるぞこっからあるんだよれでってみ5レベルだよちょっと使っていいか聞こうえそれ誰ですか B さんだよねうんラン数ジェネレーター結果はゼロですお前違うなよだっ俺らが傷負ってんだよ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 だとするとやばいぞ。でも、そんなの勝てるわけないからね。あ、でも、そこそこ頑張ってるわ。いいえ、そこそこの頑張りとかいらないでしょ。三十七です。あ, あ、もうダメじゃん。最悪だ。じゃ、このまま行こうか。佐々木行こう。結果は五十八です。 何があんま、一番最悪のあやばい一番最悪のモデルマジでお前ふざけてんなよ一番最悪何アンコールしてんの自分で、はい、自分で自分攻撃してんのはいせめて眠らせろ答えは79いよいよこれ止めて歌って眠らせたらお前仕事したぞ<笑>お前やられてんじゃないかああピーさん行くしかないな可能性としては電気ショックの 話しちんだったアンコールのせいでこいつ攻撃されてんのかあ、はい、や、終わった。最悪だ。最悪だ。投げー。戦い。あ<音楽>、ちょっと、どんどん。 ーん答えははでですすだなないややそ れ, や ら, れたらさだるいんだ よ, 結果は86ですよーじゃあもう勝てない。 いやいやいやいやそれじゃももうう、勝ないた、ね、終わった全然よしピッピッピーじゃない <笑> 26レベルだろ、うん、あとピカチュウ5レベル上げればいいんだろじゃあ絶対勝てるんだろ分かったもうどこにも引っかかんねえもんな全員とやっちゃってね<笑>いやここはだからピカチュウもうピカチュウって呼んでるわ俺一応できるあと1回これで10万ボルト覚えるはず覚えたったらどうする殴る あ、まだつぼみはね俺あと「まだつぼみ」って言ってるわまたつぼみ は, 結果は36ですもうストレスに感じなくなってきたなんか、うんね、優しい気持ちで見てるわそうね仏の境地達したねうん色々やりながらやってるし OK 一発はいこれで上がる多分上がるいやいやいやでかませイエーイ これでどうなんだ。オッケーイ、二十六で。よ、うん、しー。これだよ。今ちょっと手震えてたもん、うん、嬉しすぎて。かすみ。 はい。ピカチュウ来て。うん。卵数ジェネレーター。すみません。量子乱数ジェネレーター。答えは九十三です。やぞ。めっちゃ強いじゃん。今一撃だよ。ド。えー、ー。全然。こんなストレスないんだ。全然な い, いじゃん。 いいいここここのままいくでしょあー、これれれもうるる、ね、んんかか叩きつけけけ、まあ、いいよね、まあ、いや強っえ、これどんだけダメージ受けるかおーちょっと焦ったな。うん 答えは三十九です。ちょっとまずいぞ<笑>。ちょっとそういうのは言えないなぁ。<笑>これで負けたんなら違うぞね、うん。本当に。ちょっとイキビ決めるわ。量子ラン数ジェネレーター。うん、結果は七十五ですお。お？あ？お？ギリ叩きつけるか。るおお。や ば, いやばい、やばくない？ 量子乱数ジェネレーター。ーすみません。すまない、すまな量子乱数ジェネレーター。結果は三十八です。あ、<笑>やばい、やばお前それやばいよ、負けんじゃん、お<笑>前<笑>。それは や, <笑>やだ、それはやだ、やだ、やだ、やだ、や<笑>だ。あぶねー。え<笑>、勝てんじゃない、勝てんじゃない、いける。<笑>量子乱数ジェネレーター。 結果は80よし決まったでしょよし来い来い決まったでしょあ、もう全然いいもん<笑>めっちゃ嬉しい全然いいもん全然嬉しい、うん、余裕だ倒したぞ余裕だ10万円最強だわ<笑>次に倒したぞよかった長かった、ここまで 泣きそうだはいじゃあ締めましょう。はい とということでねはいえっ、ー、と今日はまあかすみに勝つまでやるって決めていたので、うんえー、とりあえずいやこのペースでやんないと無理だった<笑>とりあえずかすみに勝ちましたはかすみが一番きついってサブが言ってたしケ、うん、ーシーが奇跡的にレベル上げの時使わった使われたから、うん、なおかつあとレベル上げのために、うん、あの散々あの敵と戦ったから、うん、もうルートはできてるうん次の町に多分んすごく早く行けるんですよいい。次回もお楽しみにお願いします、はい、ありがとうございました Good. <laughs>